ということで深夜3時にコンビニ行ってみたはいどっちですかゆきなオきゆきなオきは名前だけでも覚えててほしいんだけどこれから深夜のコンビニに入ってみたいと思いますまぶしいおにぎりおにぎりが食べたいの納豆巻きだじゃあ納豆巻きあっ白身フライ弁当え でも4も4倍するくっそー俺が本当に食べたいものは何なんだえー、納豆巻きは食いたいいくら醤油漬けかな水とかって買う必要あるかな山崎春のパン祭りだけど山崎は置いてないだってここはローソンだからあのー、袋は俺が買っといたから直樹の分もはい というわけで深夜3時40分のコンビニでのお買い物チャレンジでしたバオバオバ今食べるものだけを買い明日の朝ごはんはとかあの飲み物もあった方がいいかなという誘惑に勝つことができましたあなたもぜひチャレンジしてみてくださいご飯を食べて大きくなろう